こんな風にね、ね。と収まりまりす、ね、なんでこんな面倒くさい加工をやってるかっていうとこれによって毎日網を金ブラシで洗うというあの面倒な手間がなくなると思えばですねやる価値はあるなぁと思ってやっておりますここまでしかねこのステンレスの軸はね来てないこの端から 37mm のところまではこの金属の棒が入ってる計算になりますしたがって、残りの部分、 ここが測ると6 9ミリだったんですけど、この部分については必要ないので、カットしても問題ない。中にステンレスの軸が入ってないということになります。したがって、これ全長がですね、3 0 5センチなんですけど、この6 9ミリ分はですね、新しい取っ手をつけると、このあたりに来ますので、取っ手が。そうすると短くなりますから、全長も 30.5 から 23.6 ぐらいの長さにできるので、 25センチ以内にすることができるんですねこれはねもう理想なのでこの先端もね切らなくて済むのでこういう加工を目指したいというふうに思います皆さんこんにちはここからは外で撮影したのでまた私の方で解説しますよろしくお願いしますグリップの木材を外すためにすのこベンチの隙間を利用してバトニング風に割ってみることにしました ステンレスの棒がどこまで深く入っているかわからないのでナイフの刃を傷めないように少しずつ割っていきますネット通販で探せばそれなりに厚みのあるフルタングナイフも1500円ほどで買えるので DIY をする猿にとってはとても助かりますうまく割れました。すのこ状のテーブルがない場合でも、 二つのレンガなどを隙間を空けて並べるなど工夫すれば同じように作業できると思います。で、実際に気になるのは、ステンレスの棒がどのぐらい深く埋め込まれていたかなのですが、これは猿の予想と違ってました。猿は伸縮する一つの節の長さが13センチであることから推測して37ミリほど埋まっていると思っていたのですが、実際にはそれよりも深く埋まっていて45ミリほどでした。 つまり一番手元に近い節だけは他の節よりも少し長かったようですまあ多くの視聴者の皆さんにとってはどうでもよい情報だと思いますが使ってた接着剤が思った以上に強力なせいで。 2つにはあっただけでは外れませんでしたので、さらに割り進めていきます。そうそう、もし作業をされる場合には、手袋で手を保護するなどの安全対策を忘れないようにお願いします。 思った以上に気持ちよく割って外すことができたので、もう一本もやってみましたが、意外と苦戦しました。木材の個体差によって、このようになるみたいです。 そしてここからの作業は結構大切なポイントなので解説しておきます猿の予定ではこの後木製のグリップを自分で作るつもりなのですが作ったグリップにステンレスの伸縮棒を差し込む際に棒の周辺が滑らかでないと深く差し込むことができない場合が多いので棒の周りについた木材の残りカスや接着剤の塊などはきれいに削り取っておいた方が無難です グリップに開ける穴の直径を少し大きめにしても良いのですが、なるべくぴったりのサイズの穴を開けたいので、ステンレス棒の周辺はなるべくきれいにしておきます。接着剤のカスを取るためにサルはゲイントウスメークを使ってと仮想と試みましたが、この接着剤は全く溶ける気配がなかったので、結局100番程度の布ヤスリを使って綺麗に削り取りました。 マーサルはゴール板を持ってないのでこのように木材をクランクで固定して真上からハンドドリルで穴を開けていますが専用の道具を使った方が確実にまっすぐ穴を開けることができますマーサルが中学生の頃は電動ドリルもクランクも家になかったので木材を両足で挟んで固定し手動ドリルで穴を開けてたそうです便利な道具があれば一番良いのですがなければ手元にある道具を工夫してみる経験も 後でで役立つみたいです。長径7ミリの穴を開ければ伸縮棒を深く差し込めることが確認できたので次に開ける穴の深さとグリップの長さを決めます。 猿の持っている直径7ミリのドリルは一番長く使った場合でも90ミリでした。そこでグリップは95ミリにしてやることで、櫛の全長が最もコンパクトになるように長さを決めました。 これで2つのグリップの元が完成です。どちらも穴は深さ90ミリ開けてますので、1本はギリギリ貫通しない長さの95ミリにカットしましたが、もう1本は長さ100ミリにしてみて、木材が薄くなっている部分の強度や、手で掴んだ場合の持った感じの違いを確認することにしてみました。それから、穴の内側が少しでも滑らかに広がるよう、ドリルを低速で出し入れしながら整えていきました。ただし、 この方法でドリルを使うことは慣れてないと危ないので決して真似しないでください。よろしくお願いします。 伸縮棒をグリップに差し込んだ時に穴の一番深くまで刺さっているかどうかを見て確認できるよう棒に 90mm をマーカーしています実際に差し込む時は木材とボートの間に生じる摩擦でそれなりに大きな抵抗があることが予想できます力づくで棒を押し込んでもしグリップの木材の薄い部分を壊してしまったら元も子もないためこうしたマーカーが後で役立ちます 最初は動画に映っているような感じで穴を開けたのですが最終的には穴を開ける位置や方向を少し変えました実際に使ってみていくつか気づいたことがあったからなのですがそれは動画の後半でご紹介していますので良ければ最後までご覧くださいただこの状態で穴の開き具合を判断した限りボール板を使わなかった割にグリップの長辺方向に平行な まっすぐな穴を開けることができていたので、猿自身は満足していました。 さて、いよいよグリップの形を整える工程に入ります。持った時に角があった部分が当たっていたかったので、最初はサンダーで角を丸めます。 気づきのことと思いますが今回作った取っ手はテーブルなどに置いた時に転がらないよう四角いグリップにしました買った時のグリップは丸かったため置くと回転して食材を刺す櫛が地面に当たって衛生的に好ましくなかったのですがこれで解決しましたまた同じ衛生面への配慮で置いた櫛が少し上を向くように穴の開け方を変えましたわずかとはいえ櫛が上を向いていた方が 食材を刺す部分が何かの表紙に汚れることを防げると思いました。ほんの些細な工夫ですが、いいなと思った方は、グッドボタンを押して教えてください。 では焼き串の取っ手グリップですねこれのバリエーションが完成したので紹介してみようと思いますここまで見ていただいて本当にありがとうございます5種類ありますので右から順番に1本ずつ紹介していこうと思いますが元のグリップがどんなものだったかわからないと思いますので写真でね出しておきますではまず1本目ですねこちらになります見てすぐにお分かりの通りこれは最初の角柱のままですね えー、穴を開けけただけというものになりますます、あ、ある意味一番ね武骨でね、えー、好きな方は好きかもしれませんけど、まあ、弱点といえばねやっぱちょっとね、えー、この角張ってるので手に当たる部分がね痛いかなというところですねしたがってこの手に当たる部分、えー、角角の部分だけをね丸めたものが2番目になりますのでそちらをご紹介しますはい、えー、これがね2番目になります え見てわかる通りここがね丸いんですなので先ほどと比べると全然ねこう角張り方が違うので手に持った時に当たる部分がね主にこの部分ですねこの3本の指とここの部分なんですけどこの部分がね非常にこう柔らかい感じがしますねでここもねちょっと丸めておりますので指でねこう持つ時に柔らかい感じがする。 というところがねやっぱさっきと違ってもう持ち触り持った感じはねもう抜群によくなります、はい、ただくるくる転がらないようにするためにこの部分だけはですね平らにしておりますあえて削っておりませんしたがってこういうふうに置いた時には回らないという安定感はありますねでここからさらに改善してその安定感を高めるということであったりその持ちやすさをもう少し追求したのが3番目のパターンになりますので そちらをご紹介したいと思いますはいこちらが3番目になりますもう全然形状が違っているのがわかるでしょうか先ほどの部分と比べますと、えー、まず大きく違うのはここのですね部分がこうえぐれていることですねえぐれてますえこれは何かっていうと持つ時に指をですね引っ掛けやすいんですねということでさっきと比べたらこの部分がねよりぴったりとハマ、えー、る感じになります 合わせて、ここの部分ですね。ここも肉があるんですけど、当たる部分がこういうね、何かの昆虫のお尻みたいな、そんな形に見えますので、ちょっとクワガタっぽいんですけど、そういうね、あのよりここが持った時に手へ優しく当たる感じ。持ち心地がいい。あとですね、ここの部分とここの部分、2箇所を支点にして地面に止まりますので、 先ほどのものはね、こちらが丸かったんですけど、えー、そうじゃないので、こちらについてはより安定感のある形となっております。まあ、ある意味ね、理想的な形の一つじゃないかなと思って大変気に入っております、えー。ここまで合理的、機能的になるとね、もう使い勝手は本当にいいと思うんですけど、ただ、もう少しね、こう武骨な雰囲気というか、なんかそういうものを楽しみたいなと思って作ったのが4つ目になります。 はいこちらが4番目ですね。今度はその武骨さを残すためになるべく角の部分は落とさないまま残してあります。はい、ただ手に当たる部分だけはですね丸めてますので例えばここの部分ですね。ここはやっぱり手の肉が当たるのでここですね。こう丸めてます。こういうふうにね。あとここも指でこう持ちますので丸めてます。 こちら側は四角いんですけど、こちら側は丸くすることによって非常に持ちやすいです。あと裏側もですね、先ほどとちょっと違ってまして、ここが斜めになってます。はい、えー、先ほどはですね、ここはもう単純にまっすぐにね、ここと平行にね削ったんですけど、こちらは少し右下がりの斜めにしてます。それは手で持った時にこういう形にフィットするからなんです。 だから斜めにした方が右手で持つんだったらねよりフィットしますあと合わせてここはですね四角いままなんですけどここはですね実は大分削ってます先ほどはですねこちらもこちらも特に削ってはなくて同じね勾配で平らに緩やかにしたんですけどこちらについてはですねここの部分はこちらに比べたら削り取ってましてそれはもうねお分かりかと思いますが この3本指でつかむ時にここが削ってるとより持ちやすいからですこっち側は四角いままの方がいいんですちょうど指の関節のところに来ますのでねはい、えー、そういう形でまあ武骨さと、えー、持ちやすさとまあ雰囲気というねそういうものをね一緒に残したのがこの4番目になりますまあ一番もしかしたらこれを使うことになるかもしれませんねというふうに思ってます でここで基本に帰って元から付いてるグリップに近いものもね作ってみたのでそちらも5番目に紹介しますはいこれが5番目ですね、えー、こちらちょっとね貫通してしまってるんで見えてるんですけどまあねやっぱりこのグリップは一番こう可愛くて万能だなとまあ右手でも左手も持てるし見た目がねやっぱこう可愛らしい感じがないですか 私はねこれ作ってみて改めてあやっぱこういう基本的なデザインっていうかなユニバーサルデザインっていうんですかねこういうものっていうのはあの飽きないなという気がしてますのでまあ実際にはね使っていくうちに結局これに戻ってくるかもしれませんっていうふうに思っておりますはいそんなデザインですねけど元のものと比べたらねやっぱこうなすび状のですねこういう形っていうのは持ちやすいし あの最初のものよりもやっぱね私の手が大きい分太いので随分、まあ、持ちやすくなりましたからあの買ってきたものとはねえ全然感じが違いますそういうところはね結局 DIY ならではの良さなんですけどねいいものができたんじゃないかなと思います、はい、以上ね5種類紹介しましたちなみに木の表面を水や汚れから保護するためには塗装をしてみますえ試しにやってみたのがこちらですこれはステイン系の ボールナッツ色で塗ってみました。ステインなので木目が見えて綺麗です。使っていきながらこういうものが良ければこういう風にしてみるのもいいかなという風に思ってます。以上となりますが今回の動画いかがだったでしょうかいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。え作ってしまえばね、え完成ということで 魅力的なものができて満足なんですけど楽しいのはですねやっぱりこう作ってる途中ですねまあそれがね私が DIY 動画を中心に配信させてもらってる理由なんですけどまあその作る過程をね楽しんでいただければ本当に嬉しいなと思ってますこれからもよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました